はあ、いい、ねはあ、いいですかもうちょっとかけるよないはい、あ、始めおいいよ123 はあ、いい、ねはあ、いいですかもうちょっと高っきりなはい、あ、始めおいいよであとまあハイキックっていうのがこれ別の動画でもあのちゃんと撮ろうと別の動画でもっと細かくやろうと思うんですけれども あの足を高く上げれば上がるほど、ですねまずあの相当練習してないとバランスを取るのが難しいです。で、プラスバランスを支えている軸足がやっぱりあのケだらけになっちゃうんですねあのそこを攻めるテクニックっていうのもあるんですよだから非常に当たったらすごくもう一発 KO ができるぐらい。 有利なんですけど、はい。だから、まあもちろんできないよりはできた方がいいんですけれども、うん、あのハイリスクハイリターンなんですよね。うん、だからあのこの朝は僕が通ってるあの玉造。 前 先, 先生が考案した技だと思いですけど、うん。基本がですねあの、合気道の回転投げっていう技なんですけど、でそれを、えー、ちょっと格闘技チェック応用した技なんですが、でまあ、他にもいろんな方を。 知っってるる方ももいらっしゃると思うんですけども共通した考え方というのが要はあの、えー、足が上がらなくても、年取っ て, ても、体力を使わずにシンプルに相手のを倒すっていうのってことになってくると、要は蹴り上げるんじゃなくて、相手の頭部を自分のちょうどいい場所に持ってきて、蹴る、そして倒す。 っていうのが、えー、あまあ古竜とかあ武術おっ そもそもだから、あのー、僕らのやってることは武術な、あので、ー、相手が1人とは限らないです。だから複数という状況もありますし、場合によってはあのナイフとか包丁とか、鉄パイプとか、あの角材とかですね、武装してるかもしれません。でそういうい危険な状態で えー、一人一人に時間をかけていたら、えー、だんだんこっちがやっぱ不利になってきますし、場合によっても、命に関わるぐらいっていう状況じゃないですか。だから、あのー、それだったら、できるだけ本当にもう短い時間で、シンプルな攻撃法であの、一人一人を倒していくということ。 技術をだからへそから上は 蹴, れる蹴らない。だけどやっぱへそから下は蹴るわけですから。えー、筋的であったりとか、ローブロー、えー、まあローキック などなどといった攻撃が実際は本当にあのそういう状況ではあっ